今からですね、今本の繁華街に来ております。僕がですね、今から、あの、お店に向かうんですけど。そこまでの間に、何人の方に声をかけられるのか、やってみてください。ちなみに、チャンネル登録者、三百人。えー、今日人多いっすね、やっぱ、こんな人多いっす 今からどこに行くまでの間にあの何人の方に声をかけられるのかちょっとやってるんですよ。<笑>あれ山木 そ う, そう声かけられましたね。うん、知り合いです。うん、これ一人とカウントしていいです。ダメです。<笑><笑>知り合いなんで全く知らない人から声かけられたら。っていうかか<笑>結構ささっき何人か見てましたか、ね。本当ですか。マジで。ああじゃあ声かけられるかもしれないです。可能性あります。じゃあ と, とりあえず歩きましょう。はい。 おー本当にマジでおいしいちょっと人の重さ取っていいですかけろ はい、あ、一緒に今日う飲むんですね、そうです、一緒にあの忘年会なんで、なるほど。はい。ちなみに、山マさんあのクリスマスはどんな過ごし方したんですか。<笑>クリスマスですか、はい、あのー、イブが、えー、となんだっけ、クリスマスパーティーしました。で二十五日がみそ作り、みそ<笑><笑>作りっていう 会, あ会。か、展示会展示をやりました、はい、あの動画見てもらえれば分かると思うんですいや、もうクリスマスってそんなもんですよね。 ああまあまあまあまあそんな感じだと思います、ね、ちょっとこう上ねまだクリスマスの香りがちょっと残っ、ね<笑>はい、あなんかめっちゃいいい、ね、焼肉だ ね, ね。今日何でしたっけ？鍋鍋鍋です鍋<笑><笑>あっまりそうな鍋。うん、これあの、はい、いつも行ってる店ですよね。マキノ。ああマキノは行ってますね。はい。あのー 布ちょっと声かけられるんじゃないですかもう。 というわけで、ルコ前から、お、はいえーまあ、こ, こ, こ, こさが、あのー、待ち合わせ場所だったんですけど、誰一人も声かけられませんでした。<笑><笑>